んさこんばんばは高橋理恵ですこの番組は現在好評放送中のテレビアニメ「リ・ゼロから始める異世界生活」でエミリア役を演じる私高橋理恵が毎回異世界から召喚されるゲストパーソナリティとともに作品の魅力や情報をお伝えしつつ生放送というミスが許されない過酷な運命に立ち向かっていくラジオ番組ですでは今週のゲストパーソナリティを紹介したいと思いますこの方です紹介 魔女の匂いを漂わせて無関係みょんみょ<笑>んって言ってごまかしたみたいなそな ん, かそんなのこれ、ね、めっちゃ怖い感じで、ね、来てくれたけどいやそんな感じで今日は<笑>いのりちゃんがゲームに来てくれまましした、はい、お願いすす、みょんみょんっていう感じで。はいあのね あの9話の予告の方で私たちにミョンミョンって言わせていただいてるんですけど、はい、今日もねコメントでいっぱいミョンミョンミョ ン, ミョン言ってくれてホントかった私のやる通りやってみてミョンミョンミョンミョンミョンミョンミョンミョンミョンミミミンンンもう出たエミリアタンのミョンミョンすっげーかわいい EMMMMK エミリアタンのミョンミョンミョンマジかわいいミョンミョンミョンならレムも負けません Oh! Lehm no miyom miyom miyom! Mata, it c m n t e o もし g a t e i miyok! miyom miyom miyom m i o m miyom miyom miyom miyom miyom miyom miyom miyom miyom.